時刻近づいいてまいりまりしたけれどもね平さん最近なんか、はい、バラエティーそうだんだんデラックスは出ちゃうわ、はい、なった方もいると思う今日の今日昼間っていうか朝っていうか、はい、ね、うん、波乱爆笑をご覧になった方もいると思うんですよ、ね、すんごい驚いたんじゃないかと思う、ね、あんな「いいのいいの?」みたいな「某、ね、某、ね、方は怒らないの?」とかねなんかいろんなこともあったりとかね、はい、したと思いますが、はい、まあね楽しく、うん、はい出ておいて。 まあ、いろんなな私生活もバレバレレになっちゃったし ね, ねやっぱりねあれね5時に夢中に出てるからねそういうのでこう悪い噂が流れてねあいつはちょっとあのー、はっちゃけてるぞと言うんでお声かかるんじゃないですか、ね、こ, のこのラジオを密かにやってたんですけどバレましたかバレ、ね、<笑>ましたねバレましたね意外に面白いぞとそうだけどすごかったんですようちのね、はい、あのうちの事務所のスタッフ ね,、はいあねはい、なんであんな番組出るんですか、はい、とか言ってね のすごい出る時にね怒っちゃってね。 ま、たテレビは嫌なんですよあんな世界はとか言ってねだんだんそんなもうバラエティーなんてお笑いのやつだよでってで出た後に意外といい番組でしたね<笑>いやそうですよね意外とあの<笑>ひ品が良かったですねなんて ね, っててね言っちゃってねまあねテレビとかでればでもね私もなんかダウンタウンデララクスでちょっとあのね、はい、失礼な発言とかねしちゃったりなんかしてね、はい、もうこれからちょっと発言には気をつけなきゃいけないなと思うんですけど ね,、まあ、ね5時に夢中出てますからね<笑> だから5時に夢中で慣れちゃうと恐ろしい自分が出来上がっちゃうからね、はい、やっぱりねよろしくないですよ気を付けあれが普通じゃなくてあれは得意だってことをね<笑>あれ普通になったら大変よくないよくない危ないですねというところでね一つメール紹介しましょう尻尾、はい、さんからですちょっとねこのネガティブさはちょっと怖いですよ、はい、こんばんは夫が嘘までついて旅行に行く話です<笑>今回2度目で 一度目もバレバレだったのにまた同じ嘘をついていこうとしています本当にこの人バカだなぁと思います翌、うん、朝、うん、冷蔵庫に何日か過ぎた卵がちょうどあったのでしめた<笑>と思い目玉焼きを2つ焼いて出したらパクパクと食べ直後お腹が痛いと言っといで ザマビールと思いました。いけませんよ。いけませんね。んこれはね、ちょっとね、こういう仕返しはね、自分に書いてきますよ。あ、ん。こんな暗いやり方しなったっていいじゃないですか。<笑> ねえ。まあ、気持ちわかるけど。せいぜい、そりね。ちょっとこれはお腹痛い。そんな、あのね、せいぜいね、唾吐くぐらいにしておいてください。食べ物の上に。<笑> そ, ね そ, ね、<笑>それもひどいな。だけど、これちょっと明るくないね。これは、こういうのは自分に帰ってきちゃいますから、注意しましょうね。さて、この番組では、逆払い、ネガティブメール、感動した言葉、え払いの質問。そして、11月前の方に今度お誕生日おめでとう申し上げたいのでお送りください。また、エンジェルさんの目撃情報などすべて のお便りは東京 FM のホームページからご投稿をお願いいたしますたくさんの応募お待ちしていますビーンさんからです友人との距離感がつかめません先日久しぶりに友人からメールが来ました過去に色々あった異性の友人なのですが過去は過去と思い たわいもない会話を楽しんでいました。最初は嬉しかったメールも、見え隠れする彼の自慢話と依存心から嫌になってしまいました。それがもろに伝わったのか、友達になりたいだけ。嫌だったら構わないよ。と言われました。友達関係の再確認をされたことにイライラが募り、また恩心不通になってしまいました。素直に友人との会話を続けていればよかったのでしょうか。モヤモヤがどうにも取れません。 見解をお聞かせいただければ幸いです。でもさ、<笑>これ、軸がない。軸がない。ないなんだやがたりやでいいじゃ ん,、うん、もう聞かなきゃ、ね。それで自分がまたそれでなんか、うん、あの、引きずられていっててとか気にしちゃったりなんかして、もやもやが取れや、うん。もう一人芝居。ルイ と, と, とも、レイとも、ルイとも、ね。ルイはともようですよ。な、うんで自立しないんだろう、ね。ミスターの皆さんみんなわかってますよね、うん。でも結構こういうことはあるんでしょうかね。からね。 だから、嫌なら、しょうがない、うん。ね、楽しく付き合いたい、うん。それでいいじゃんって、自分で懲り、でね、自分で自分の無理ができない、みんなね。だから、ぐじぐじぐじぐじ考えてる自分をれ、ね、うん。哀れんじゃって。れんじゃって。自己恋、ま。どんどん学んでいきますよ、これ。ね。この番組聞いてると。この番組聞いてるとみんなね、なる、あのね、人のことって勉強なんですよ 自見ないとね、うん、自己連瓶が欲ないな自己連瓶<笑>さあ皆さん合言葉は自己連憫<笑>こんばんは今日は友達のことで相談ですどうか聞いてください中学になりたくさん友達ができました学校は楽しいですでもこの頃は県外のテーマパークや芸能人のイベントなど家族から OK が出ないと遊びに行けない友達からの誘いが多くて家族とぶつかります、うん、夏休みはいずれ 電車の移動だけは子供だけでもいいと言ってくれ。とても楽しかったのですが、それからはなかなか OK が出ず、行ける子たちはいいな。なんでだよと思います。お母さんは楽しそうだけど、中1の子供だけでテーマパークはまだ早い。とか、よそのお母さんたちと、まだちゃんと知り合える機会がないからよくわからない。とか、 みんなのことはともかくせめて高校生になっていろいろわかるようになってしっかり自分のことをできるようになってからにしたらとかお金がとか言われました。 ちょっとは言われることもわかってるけど、今回は大阪の USJ に泊まりで誘われ、去年は家族で行ったけど、とても混んでいてハリーポッターには入れなかったから、どうしても行きたいです。友達に断っても別に嫌われるとかないけど、矢原さんは行っても良いと思いますか ?12 月はまた今年も家族で柳原さんの歌を東京の方へ聞きに行きます。<笑> 寒いから、ウイルス感染とかにならないように、エらさんも頑張ってください。どうもありがとう、えー、ねえす。すごい気遣いがある。すごい。気遣いがある。ねだけども、ご家族みんなでね、私の、あの、公園とか来てくださるとですね。それは、OK、だね。ねえ、でも一人で行くのはダメだって言われてるわけね。うん。うん、そうだね。ちょっとね、これはね、エハおじさんとしてね、うん、ちょっと語るのにはね。はい、となるとね、はい、あのー、やっぱり早いと思うな。 早いなうん早いと思うのとあ、うん、とお母さんの言うこともよくわかるんだよね、うん、あのね若い人が、はい、あの大人とかに不満を抱いたりすると思うんだけど、はい、やっぱり若い人になくて大人にあるのはね、はい、やっぱり経験値っていうところででの、ね、視点なんですね、はい、だからそこで考えるとそのみんなのことはともかくせめて高校生になっていろいろわかるようになってとかね、うん、自分のことできるようにとかあとほらまだあの要素のお母さんたちとってまだちゃんと知り合える機会がないからとかね、はい 何かが起きたときに、やっぱりそのミッチーくんをね、えー、守ろう。 すするののは親の役目ですよ ね, ですねだって例えば友達同士で何か言って、うん、それで何かのちょっとしたトラブルとかがあった時に、うん、その親御さんとか家族が分かってないとね、はい、いろんな今度後々を引き引くようなトラブルになっちゃったら、うん、やっぱり誰がかわいそうってみッチー行くんだと思うんだね、うん、だからそういうことも考えるとある程度はもう自己責任ですよねって言える年代、はい、とするとやっぱり高校生かなと義務教育までは やっぱりそこはね、あのー、責任は負えないと思うんだよね、うん、みっちーくんにしても。だからやっぱりせめて高校生ぐらいになってからだと思うから、もうちょっとの辛抱だと思うし、で、これでなかなか行けないと思うみっちーくんの気持ちもよーくわかるし、それもすごくいいんじゃないかな。その気持ちがあると将来、ほら、今回の電車の移動もそうだけど、はい、ちょっとのことがすっごーく楽しくなるし、うん、ね、大冒険はこれからいっぱい待ってから、楽しみは後にとっておいたらどうかなというふう ふうにも思いますよ。で、あとね、はい、今度逆のこともね、みっちりこませないでほし い,、はい。親と一緒に動けるのは今のうちだから。か ね, ね。一緒に旅行行かなくなります、ね、なっちゃうから、はい、今のうちにいい思い出を作ってね。えー、ではね、えっ、ー、と、一つ紹介しましょうね。ハピさんからです。江原さんこんばんは。毎週この番組を楽しみにしています。あなたが感動した言葉は、江原さんの本、ことたまの行方より。笑うというのは大河の行為。 自分のためではなく他人のことを思いやるリターンがあるからこそ笑顔になれるのです。あなたが笑顔になれば周りもその明るい波長が広がり笑顔が広がります。それは突き詰めて言えば世界平和にもつながることではないかと思います。イライラしてしかめっ面をしてしまうことが増えています。そんな時この言葉を読んでハッと刺させられました。手帳に書き、 心ががけようううととと思いますういま す, いいすねねありそういうハピさんのね、はい、お言葉に、はいえー、ね私たちもお答えし て, えして、えー、次回はお笑い特集というふうに、ねはい、したいというふうに。久々 に,、ねね、に明るくね。楽しくしたいと思 う, いいう。皆さん聞いてくださいね。にさにっていつも明るく。<笑> <笑>暗い時ありますかねこの番組。<笑>メールが出てるで。メールーメールね。はい、ありますね。さて、この番組には、厄払い、ネガティブメール、感動した言葉、絵払いの質問、11月生まれの方、またエンジェルさんの目撃情報など、すべてのお便りは、東京 FM のホームページからご投稿、ね。